そう、ライブ映像っぽくしてもらえるか、うん。<笑>はい、どうも、みんなはいいものです。お願いします。ますで、毎週頑張っていきましょうおいしで、ね。お願いします。全然ライブ映像っぽくないぞ。<笑>ライブ映像っぽくちゃんとやんないと。<笑>見てますかみたいな。いや、それはいい。です普通に言ったね。それはいいです。これ。はい。くまカレーっていう。うん。これね。 熊カレーはい、怖い自販機だじゃん。行った行った行った。あそこでこれ買ったんだよね。実はね、映像は今入ってると思いますけど。こちらです。何熊カレーって。熊から見たキャベツ。熊のお肉はまあ癖があるけど、ちゃんとしたところで食べれば美味しいですからね。熊の熊の肉ってこと？熊カレー違うの？熊の肉のありえる？これ寿司。 なんで書いてある？北海道、うん、北海道、北海道産クマニクしよう。まあ美味しそうですね。クマニです。はい。作りましょう。作りましょう。これ書いてね。これあのーはい、食べようチャンネル そういうことをチャンネルって言ってんじゃそういううう人人なおじいいいちゃんそやリモコンって言ってるよ本当は<笑>物議かもそうかなっ て, って<笑>ああだからねここでね一つね前も話したじゃん、うん、どう考えてもリモコンじゃんでもおじいちゃんはそのことをチャンネルってよ<笑>昔こうやってやってたからなんだよ<笑>そうそう そ, う そ, うその名残でね<笑>言っちゃえばテレビの横についたらあのポチ、うん、ポチあれはチャンネルあ合ってるよねだって一体化してるチャンネル変えて、うん、チャンネル変えてっていうのはこれはだってなどう考えてもリモコンだか ら, な<笑>だからなまあまあ、まあ で、これをね、やって入れてトはいいやいやいや、やばいでしょトなんでだって五分の一ぐらいしか入ってない<笑><笑>え、これどんくらいの時間入れるんですか入れるんですかえ、よしよしよしトミーが買いたいって言ったじゃんこれ、うん、買いたいって言ったじゃん、食べたいって言ったんだ俺はトトブさん、俺がやりたかったわトえ、書いてないの 書いたらこれごとやったりしないでのか先輩ださいえったらえ？いやでも冷静にさいやいくら熊マであの時半だったとしても高くないご飯とこれを温めたのでこれやって不安だなやり方わからないこれ熱い<音楽> <笑>クリスマスだったらそいつに役目するだけだあでもいい匂いだったちょっとだけうん、ああまあそのその カ, レーカレーの匂いするね時間開けるのなくて持ってなくてさ買う金もなくてさスプーンでスプーンでさってあげた時代2時間ぐらいかけて手から血でさ<笑>そうそうそ う, そう俺ら本当トにホントにホ本トにさもう本当に あと百円とかも出せない<笑>とこまで行っててさ、あとなんか<笑><笑><笑>そこに売ってたものとは思えないな正直。うん正直ね。今のとこね。美味しそうじゃない？うん、素晴らしい。熊のカレー食ったことあるの？ない。熊肉一回しか食ったことないんだ。<笑>どうなの？ 熊肉はち ゃ, ちゃんとしたところで食べたら匂いがないけど、うん、本当にこういうのはそのなその漁師さんたちが食べたりするのはもう結構癖があって普通にはあんま食べれないみたいな臭い、うん、みたいなお結構ドロドロだな食材をたくさん入れてください何あんのうちに食材っていやないな<笑>チョコポールならあるけどチョコポールだよそれ じゃかけて食べてみますか食べましょう確かにねそのじゃあ熊肉しか入ってないのかな逆にああじゃあもうダイレ ク, ク, <笑>クトアタックダイレクトアタックダイレクトアタックできるからいいじゃん自分に自分にじゃあ<笑>このままいってみるわうんそうなしだ正直な感想教えて普通のカレー ここ正直だなじゃ、クマ肉食わないとあそれごっそりあるじゃんトゴッソ入ってるよトゴッソじゃない、うん、まずいならまずいでいや、まずくないです普通のカレーです、うん、普通のカレー、うん、いや、そんなわけないでしょカ<笑>下の方に入ってんじゃないのあそういうことでこれじゃそれだなトって言ったなうわ、これですよトクマ肉いったわこのまま行った方がいいかな、ご飯っていった方がいいかないや、もうそういうのままべるべきでしょう 暑かった。あ、まあまあまあまあまあ、でも、表の暑くはない。い、いきはする。い、いきはするよ。うん。普通にカレーだな。自分も言ったじゃん。あ、これもでっかいわ。うん。絶対に苦の味すんな。 ま俺ご飯の方が予想と味違ったんだけど。うん、俺も思った。<笑><笑>ご飯こんなに違う。<笑>ご飯なんかさ、違う味しないなんか、変な味しない？熊、う、熊、ん、みたいな味しない？熊<笑>みたいな味はしねいだろ絶対。なんかおかしいじゃこのご飯。<笑>なんでご飯おかしいんだよ。<笑><笑>なんのご飯だよ。なんで？ でもなんかご飯なんかねじょねじょな感じね。これ容器溶けてんじゃないの？え？怖っ？はいはいということですいませんありがとうございます。うん、うん、ありがとうございました。引き続きはい楽しんでます。はい。うまこれ。